出てきなさいそこの若者ほら<笑>若者出なきゃダメよはいはいはい来て来てお姉さんたちも来てねはい皆さんどうぞはい揃ったかな遠慮しないで行きますよはいそれではぶっちゃけレイズいっちゃいましょうよろしく えー、競演さん、競し演しさん、競演さん、優秀さん、優秀さん、えー、このね、皆なさんどうもありがとうございます。あ、でれでれキマコー ス, コースセッハーありがとうはい、では、第二部これで締めさせていただきます。お客様に感謝を込めて、礼ありがとうございまし た, いましたはい、ありがとうございました。 えー、第3部がちょっとまた休憩がありまして。